制作、ありがと う, あ, りがとうあなたた ち, あなたたちだか ら, だからでき た, できた決めつお を, つを応援しま す, しますうまい